はい。まずは関係ない話からさせてください。チェーンソーマン第一はね、えー、同時書やっていきたいなと思ってるんで、皆さんぜひ生放送遊びに来てくださいというところでございます。 では本編入っていきましょう。こちらでございますね。いや、本日から街遊びというイベントがですね、徳島県の方で開催されているんですけども、まあそちらに鬼滅の山も参戦だよというところでございます。で、そしてですね、クライマックス欄が来週あるんですけども、まあそのクライマックス欄のえ情報がですね、今週明かされまして、ちょっとやばかったよね。刀火事の里編の解禁日がね、もう本当に確定しちまったかっていう感じなんですよ。なので皆さんちょっとそれを見ていきましょう。はい、というところでこ こちらでございます、えー、今週明かされた最新情報なんですけどもまま待ち遊びイベントのステージ情報ですねまあ、アニメ鬼滅の刃ステージまち遊び鬼滅の刃がド派手に行くぜ、えー、ということなんですけどもまあ、こちらの日時がですね10月の15日土曜日10時10分から11時で、えー、開始ということで開催というところでございますでまあ、こちらなんですけどもまあ、配信が現在決定はしていないんですけどもまあ、おそらく配信あるんじゃないかなと思ってますね鬼滅テレビがですね、まあ おそらく発表されるんじゃないかなと思うんですけども、まあそちらがあった場合はですね、僕も生放送で同時視聴という形でねえ、ちょっと最新情報をみんなで見ていきたいなと思うので、まあ皆さんぜひぜひ一緒に盛り上がりましょうというところでございます。で、まあ出演者がですね、花井夏樹さん、小西克幸さん、高橋優馬さんというところで、まあこちらの方なんですけどもね、アニプレックスのプロデューサーだよというところで、まあ最新情報はかなり硬いんじゃないかなということなんですよね。まあこの方がね、いるときに最新情報が 出なかったことがねないんですよ今までほんと最新情報が出る時にしか来ないね方なんでマジでこれ確定かなというところなんですけどもまあ、ステージ内でのアニメ関連告知も予定というところでまあ、これはさすがに刀鍛冶の作戦なんじゃないかなと思うんですけどもねまあ、コメント欄で有格編の再放送のお知らせなんじゃないのってねまあ、言ってる方がねいらっしゃったんですけどもまあ、それでも全然いいよねと僕は思ってますねまあ、鬼滅の刃がまあ、ある種動いてくる 売れることによってまあ、刀鍛冶の外編が近づいてるよっていう証明なんでまあ、それは全然いいかなとも僕は思ってますねでまあ遊惑編の再放送をやるんだったらま全、あ、11話というところでまあ、最終話のね放送日あたりに刀鍛冶の外編のまあ、告知が絶対あるだろうなと思うしねちょっとこう予想の目処が立つっていう部分でもまあ、全然それもありかなっていうところなんですよでまあアニメ関連の告知をねこう何書いてるっていうことなんでまあ、刀鍛冶に触れないっていうことはねおそらくない と思うんですようんここまで言っちゃってるってことはまあ触れるよっていうことなんでうんまああるんじゃないの普通に刀鍛冶の里園の最新情報がっていうところなんですよねうんなかなかこう書けないからねうん告知がなかったら、うん、なのでまあ来週本当に宴だなというところでね皆さん楽しみにしておきたいなと ということなんですけども ね,、うんうんはいまあ、ね他の最新情報も公開されましてこちらがちょっと怪しいかなということなんですけども、まあ、そのステージのあとですね11時半から開催されるイベントなんだけどこれがですねどうやら怪しくてなんかこのイベントの詳細をステージ内で発表予定ですということみたいなんですよ。 おー、ほ, ほほほー、というところで、誘惑編のイベントじゃねんかと。うん、誘惑編のイベントだったら、ステージ内で発表予定ですとか言わなくねうん、明かせるんだから。だから、俺が思ったのは、刀舵の里編のイベントなんじゃねと。<笑>うん、まあ、もしかしたらなんですけどもね、あの、上限の鬼の声優さんがですね、うん、発表されてですね、このステージでその上限の鬼の、 声優さんがトークを繰り広げるというか、うーん、あるんじゃないの<笑> <笑>熱それ<笑>。それ熱<笑>まあ他にはですね、まあ、関路寺光さん役の花沢香菜さんとか、え、川西健吾さん、うん、時藤無一郎くん役のね、え、方がですね、あの、いらっしゃってトークショーを繰り広げるというか、まあ、ああの、刀鍛冶のテンのアフレコをしてみてどうだったのかみたいなね、そんなことをね、えー、繰り広げるね、えー、ステージなんかがあってもおかしくないんじゃないかなということなんですよ。まあ、アニメ鬼滅の刃関連イベントというところなんでね、 優格編のおうおうステージなら発表するでしょ。それはね。これは怪しいね。<笑> <笑>マジで怪しい<笑>。というところでね。ま、ちょっと来週ほんと宴になりそうだね。いや、そうなった場合、マジで鬼滅テレビありそうだなとは思うんですけどもね。配信がありそうだなと思うんですけどもね。それはちょっと、ま、今週発表されるのかなっていうところですね。で、ま、他にも最新情報は解禁されましたけども、ま、これね、鬼滅の刃無限列車編の上映が、ま、u f o テーブルでやりますよというところで、u f o テーブルシネマというところでやりますよということでございますね。で、ま、こちらなんですけども、これね、ちょっと日にちに気づいた方 いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどもそうなんですよ2020年の10月16日無限列車編の公開日とほぼ一緒なんですよね これはちょっとね、合わせに来たというか、この街遊びというイベントが、この鬼滅の刃の無限列車編に合わせに来たのかなというところなんですよ。まあ、そういう縁のある日としてもですね、私は刀舵の里縁の、まあ、でかい情報をちょっと期待しちゃうんですけどもね、新予告 PV とか、うーん。ま、ああの、最新情報は確定だと思うんで、まあ、それはね、いいとして、ま、あ新予告 PV なんかがね、解禁されたらいいな、みたいな感じではありますよね。はいはいはいはい、はい、というところでございます。はい ではですね来週の土曜日に開催される街遊びのイベントなんですけどもまあ、どういう最新情報が解禁されるのというところでまあ、過去にですねこのイベントで最新情報が解禁されているんですけどもまあ、その時の解禁された情報からまあ、今回解禁される情報は何なのかちょっと傾向を探っていきたいなと思っておりますでは見ていきましょうまあ、前回のイベントはですねまあ2019年の開催と と, いうところでまあ、まだ鬼滅の刃がアニメ一期だったというところなんですけども、まあ、アニメ鬼滅の刃、え鬼物児無残役にえ、関俊彦などえ、敵側新キャスト発表というところで、まあ、これね、キャスト陣の発表がえ前回のイベントではあったみたいなんですよ。で、まあ、その様子がですね、こんな感じで、街遊び鬼滅の刃ステージ生中継というところで、ちょっと怪しいな、鬼滅テレビのね、う、え、ん、ー、同時生放送があった。 たんですけどもいやこまあ、今日か明日か、まあ、今週のどっかあたりでさすがにこの情報は来てくれないと、ちょっと寂しいなというところなんですけどもね。でも、アニメ関連の告知があるので、まあ、あるんじゃないかな、普通に。うん、ステージだけで終わらせるそんなの寂しいよ、鬼滅さん<笑>。 というところなんですけどもね。うーん。まあ、こんな感じでステージをね、まあ、行っていたみたいなんですよ。これはちょっとめちゃめちゃ人いるわ。<笑>アニメ一期なのにもかかわらずですよ。こんな大人気のアニメがやっていたんかっていう感じですよね。いやー、ちょっと鬼滅テレビやってほしい。マジでこれが見てー。これが見てー。<笑>うーん。 で、まあね、このステージで発表された鬼の新情報なんですけども、こんな感じで、まあいろんな鬼が、えー、発表されて、そしてですね、なんと、 鬼解禁情報 PV というところでね。まあ、今回もちょっと怪しいなと思うのは、刀舵の里編のね、第1話が、上限の鬼がね、全員集結するというところで、まあ、上限の鬼の声優さんが全て解禁されるというところなんですよ。なので、まあ、ちょっとこれに近しい雰囲気を感じてるなと思ってて、上限の鬼の声優さん解禁 PV なんかがね、今回解禁される可能性は非常に高いのかなと。 これを見て僕は思いましたね。なので来週ちょっとキャストさんの発表があるかもしれねいって感じだよね。うん。こんな PV 出てきたらもう本当に泣いちゃうよ。上限の鬼の。<笑>泣いちゃう<笑>で。でまぁ、あ、こんな感じでね、キャスト発表で名前が一人上がることに、観客席からはですね、歓声と納得の声が漏れていましたというところで<笑>。 まあ、俺ね、上限の鬼の声優さんが解禁されたら、こんなもんじゃねえと思うんだけどね、正直ね。うーん。てか、俺が生放送てか、現地にいた場合は、うん、こんなじゃねえよ。漏れてたとかのレベルじゃねえようわっもし。うぅマジでうぅみたいな。おい、あそこに吉芸院蔵みたいな。やばいやつ院蔵みたいな。なっちゃうからね。俺だから行けねえわ、現地。ダメだわ。あの、周りの人に、こいつやべえ奴だわって思われちゃうもん。だって一人だけ、もうだって、心の声が漏れてるとかのレベルじゃなくてさうわ、うぅ えみたいな<笑><笑>え黒死亡。え国志望えそんなことあるのみたいな<笑>。もう本当に発狂がやばそうなんで、ちょっと家でちょっと配信あったらね、鬼滅テレビの生中継あったら本当生放送でその様子をお届けしたいんですけどもね。うん、声優予想やってるしね。さすがにそれはちょっと生で見たいなと思うんだけどもね。うん、やってほしいね、鬼滅テレビ。というところでね、まあこんな感じで、まあ解禁が。 あったみたいなんですよ。いやー、ちょっと声優さん豪華だね。今見ても、ちょっとすごい驚きがあるわ。いや、福山潤さんが、矢幅ですからね。ありえません。僕は、ちょっとこれ怒ってますよ。なんで矢幅ふふふ。<笑> あの福山潤さんがなんでや幅なのおかしくね<笑>沼の鬼とかもすごい<笑>。小松美香子さんとか<笑>。有名声優使いすぎ<笑>うん、本当に。はい、というところでね、まあ、こんな感じの、まあ、ステージ情報があったみたいなんですよ。まあ、それがね、今週というかまあ来週の土曜日に、ま あ, あるよというところで、まあ、どうなるんかね、ほんと来週の俺の様子を、 みたいなっていう感じなんですけども本当に来週が本当楽しみなんですよアニプレックスオンラインフェスでも本当解禁情報なくて PN になっていたしいやここで本当に解禁が来るかというところでねまあ、4月に解禁されてからもう6ヶ月のね時間が経ってるんでまあ、そろそろ来るかなと思っていたところのまあ今回の今週の最新情報ねあのこのステージ情報があったわけなのでまあ、かなりちょっと期待はできるのかな というところでございますね。まあ、新予告 PV、そして主題歌、まあ、放送日なんかが、 ちょっと気になるなーっていうところなんですけどもねまあ、一番ちょっと可能性としてあるのはやっぱ上限の鬼の声優さんの解禁かなうんまあそれはでもちょっと嬉しいね正直ねうん玉子の声優とかハンティングの声優とかマジで気になってるからねで黒死亡の声優とかもう本当に気になってるんでマジでちょっとこの生中継やってくれたら嬉しいですねはいというところでございますまあ生中継がありましたら私はなんと同時視聴生放送という形でやらせていただき だこうかなと思ってるんでまあ、もしあればですね皆さん一緒に楽しみましょうというところでございますまあ、とりあえずステージ情報は見れなくても、まあ、最新情報に関しては公式ツイッターとかでは絶対に公開されると思うのでまあ、それに関してはもう本当に来週楽しみだなというところでございますねはいということで皆さん来週の10月15日そして16日は宴だよというところで本当に楽しみにしていきましょう鬼滅の刃盛り上がっていきますいやーマジで楽しみという というところで、皆さんのね、えー、コメントなんかもお待ちしております。いや、何の最新情報解禁されるかなちょっと予想なんかも書いてくれると嬉しいですね。というところでございます。では、皆さんまた次回の動画で、というか、また来週の街遊びの解禁でお会いしましょうバイ